皆さんこんにちは。報徳学院学習部の村俊ですえ。今日は、この詰め込み式の勉強はダメですかというタイトルで、詰め込み式の勉強本当に全部ダメなのかということについて考えてみましたえ。よく詰め込み式の勉強、学校のただ教えるだけの勉強はダメだよ。そうしてるんですけど、それ自分で考えさせるもっと勉強しなきゃいけないと。こう言います。でも本当に、小学校、 ね、の時点でこのの積み込み込式いいらないのかそれについてはですねまずじゃ自分で考えるってことはどういうことなのかとこの脳の働きを一つの箱に例えてみるとこれ考えるってことは箱の中から自分の知っていること知識、ね、これを組み合わせてその問題の 最適、一番適している答え解決方法を見つけることそれが考えるということだと思っていますですからもし箱の中が空っぽだったら答えは出てきませんよね何も出てきません組み合わせできないんですねで自分にね自分で 考えるためには、やはりある程度の知識が必要。その知識っていうのは、覚えなきゃならないものは、やはり覚えてもらうしかない。つまり勉強の基本、最初の部分においては、詰め込み式が絶対必要だ、と私は思っています。で、知識の量と答えの数についても、えー、ちょっと考えてみました。ここに表を作ってあります。えー この知識の組み合わせというとおり5つの知識を持っている A さんと10の知識を持っている B さんとこの2人を比べてみます自分の持っている知識から1つを選んで一つを選んで答えを見つける方法 A の人は5つありますから5通りありますよね B の人は知識が10あるので10通りありますよねでは自分の持っている知識から 2つのものを組み合わせて答え、ね、を導き出す場合何通りの考え方ができるかというと A の人は10通りそれに対して B の人は45通り、ね、知識の量倍なのにでも組み合わせになると倍じゃないんですね 4.5 倍にもなっちゃいます。 じゃあさらに3つを組み合わせて物事を考える場合これはどうでしょう A の人は10通りの考え方ができますそれに対して B の人は120通りつまり12倍ですね12倍の考え方ができるわけですどれがいいなかっていうのを選ぶのに120のなか選べるわけですよねそれに対して A の人は10通りの中から かからしか選べないさらに4つを組み合わせて答えを見つける場合 A の人はね5通り減っちゃうんですね5通りしかこう4つを組み合わせて答えを探すことができないそれに対してなんと B の人は210通り42倍ですね42倍の考え方ができると答えを見つけ方ができると。 こういうことから知識が多ければ多いほど考え方がブワーッと広がっていくそんなことがわかりますねですから必要最低限度こういう知識は子供に持たせるためにやはり詰め込みは必要ですまた知識の多さこれが子供の感情面に対して言葉をたくさん知っているとか そういうことも含めて、えー、そういう知識の多さが感情面に良い効果をもたらす、えー、こういうことも分かってきています、えー、結論から言うと私はやはり、えー、子どもがいろんなものを判断するためにはある程度の知識を詰め込む必要があると、えー、こう考えています